皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、柚木ゆかりでお届けしています。8月26日、コロシアムで1勝できたので、今期のノルマは達成しましたが、1勝するまでに13連敗くらいしました。つらいです。スライムレースの大会が近づいてますので、下見にやってきました。今回から新しいスライムが育成できるとのことですが、なんとすでにもう育成できる状態になっていました。 今のうちに育てておいて大会が始まったらスタートダッシュをかけましょうスライムタワーはジャンプが得意ということでいろいろかき乱すことができそうです名前も決まったことですしとりあえず1レース走らせてみましょうかわいいカレンちゃん いレンちゃんかわいいカレンちゃんかわいいカレンちゃ ん, いい ん, ちゃんなるほどという感じのレースでした確かにジャンプの回数が多かったですこれはハマると結構強いかもしれませんねとりあえず育成頑張ります